おはようございます本日は2020年の3月の9日ここは東京新宿ですこれより皆さんを長野へお連れします乗車する列車は8時ちょうどの中央本線特急あずさ5号ですこの列車は本日途中素晴らしい天気と聞いていますのできっといい景色をたくさん楽しませてくれるはずです塩尻市まで2時間半の乗車朝ごはんは非常に簡素にしてありますがこれは長野へ着いた時点でお腹を空かせておきたいからです沿線にはこの時期特有の美しい梅の車窓が広がります今ちょうど 列車は東京都を抜け出して神奈川県の北部を入りもうそろそろ山梨県へ向かうというところ沿線には中央自動車道の高架橋が美しく広がりまた左側には時折このような渓谷を望みながら今列車は山梨県の中を走りますそして勝沼武道橋という変わった駅の手前でこのような素晴らしい景色を見ることになります左側に広がりますのは山梨県を代表する盆地甲府盆地で奥にずらりと連なりますのは南アルプスの景色です この山並みの一番高いところ画面の右側の辺りに映っていて今ちょうど消えたぐらいですが北岳という山がありますこれは日本で富士山に次ぐ2番目に高い山とされておりますまた甲府の町の上にはうっすらと雲がかかり大変幻想的な景色そして我らがナンバーワンの富士山も見えます列車はこの山に連なって徐々にカーブを描きながら町へ降りてきました 東京から約1時間半で山梨県の県庁所在地甲府に着きます。お城の中にある駅です。大変面白いところ。ここへ降りるのも良かったのですが、今回は長野の旅ですから、先を急ぐことにします。列車はまだ山梨県を走っています。山梨県小淵沢の近く、北斗市というところ、左側には南アルプス、そして後ろ側に時折、よーく探すと見えますのが富士山。ここで景色をよく探した人だけが楽しむことができる素晴らしい車窓です。そして右側に見えますのは八ヶ岳。どれも全国に名だたる山々で、このように 素晴らしい景色の中を走れるのは晴天のの日だけの特別ですそして列車は今長野県に入りました左後方に南アルプス右前方に中央アルプスさらに左の彼方後ろに富士山が見えるということもあるこの素晴らしい車窓は手前側に水をたたいた諏訪湖が広がり完成するんですが残念ながら今日は湖が見えません 湖が見えないのは湖が自分で雲を作っているからですまあ、雲というか煙がこのようにもくもくと上がっておりましてこんな幻想的な景色は初めて見ました逆にこれはこれですごいものですこの煙の下には大きな諏訪湖長野県ナンバーワンの湖が広がっております列車進んできて今アナウンスしているように間もなく塩尻です到着の手前北アルプスが見えました 日本アルプスを全て見せてくれる素晴らしい特急の旅でしたそして途中で富士山や八ヶ岳など特別ゲストも登場しますこれだけでも東京から2時間半で十分満足する旅になりますがようやくこれから長野県の旅が始まるのですこんなに贅沢な景色はなかなか味わうことができません だって皆さんにはかつて何度も紹介しております塩尻駅のお蕎麦屋さん信州そばこれは入り口が非常にこう狭いこれなんでこんなんなってんの右側にエレベーターを作ったので入り口が小さくなってしまったからなんですが日本で一番狭いお蕎麦屋さんとされています店の名前何だったかなもう忘れちゃいましたけどね しかしこのお蕎麦屋さんは入り口が狭いということだけが取り上げられがちですけれども単純にそばが非常においしいのでやってきて食べるべきですいつも狭い側ばっかり来ておりましたので今日は駅の改札を一旦出て改札の裏側と、えー、それから表側と両方ともこのお蕎麦屋さん奇妙ですねそうそうそうこの店はありますから今回は表側に出てお蕎麦を注文することにしました620円で注文した森そば めちゃくちゃゃく美味しいですよ、私そば嫌いなんですけどね長野県に来て食べると本当に美味しいと感じますで東京でたまに食べることがあるんですがやっぱりね東京のそこらの蕎麦屋で食べるとねまずいと感じるんですよだから本当に長野のそばって美味しいんだなと思いながらいつも食べておりますちゃんとまずい蕎麦も食べるのが大事そうじゃないとただの食わず嫌いになるという可能性もありますからね特に冷たいお蕎麦が美味しいと思います夏限定の冷やしそばというやつが一番好きでぜひ通年販売してほしいと思っていますがしかし冬の時期でももそばがあります 美味しいしこのおいしさを味わうために朝ごはんはああいうパン1個だけにしておいたのですちなみに私は普段わさびというのも食べないのですが長野県には名産のあずみのわさびというのがございましてこれはあずみののわさびかどうかは知りませんそうじゃないかもしれないけどまあ、ともかく本わさびをすりおろしたやつとてもおいしいまあどこの産地がもうそこまで気にしなくてもとにかくおいしいので入れて食べておりますなんでおいしく感じるんですかね まあ練りわさびじゃなくて本物のわさびだからでしょうねこのように全部食べましたそしてここから先乗り換えですこの駅で30分ほど乗り換え時間がありましたがこれから基礎さっき見えていた中央アルプスの方面へ向かいますすぐ脇に貨物列車が止まっています機関車が2つついています1つの機関車だけではパワーが足りない要するにここから先の山道は相当険しいというわけです寒い長野県に石油を供給してあげる憩いの列車 しかし私の乗る普通列車が優先です。貨物列車は皆様の見えないところで頑張ります。力持ちの機関車が2両連なって、この辺りの鉄道の象徴的な光景です。ンンです長野県はどこも山に囲まれています。すどの山も素晴らしいものです。しばらくの間は平地が広がります。右後方に、あれは北アルプスに入るのかどうか微妙なところですけども、まあ、野麦峠とか言われてる方ですよね。そっちの方面を望みながら。 沿線にずらりと並びますのはブドウの畑、長野県は山梨県と並び、ブドウの産地として知られます畑からも煙が上がっています、昨日の夜は寒かったんですかね沿線の不思議な景色を見ながら、列車は今、中山道の沿線を進んでいます先ほど長野県に中央線で入ってから、ずっと沿線には中山道があり昔江戸時代の五街道、まあ要は重要な幹線道路だったうちの一つなわけですが 沿線には意図的に町が作られてそこにちゃんと寝泊まりができるようにと整備がなされていましたその当時の雰囲気がまだ今でも残っています私たちはもはや歩いて旅をすることはありませんが歩いて旅をする人たちのために用意された町は今でも栄えています列車が停車中のこの駅はニエ川というところ駅前には家がたくさん並んでいますが昔はニエ川塾というところがありました後ろ杉の木がずらりと並んでいます木曽のヒノキは有名ですが杉はそんなに有名でもないんじゃないかな 私たちに花粉をたっぷり供給してくれています花粉症の会社は儲かっていると思いますこういう大きなものをうちから用意してきましたまあないと花粉症の人はちょっと辛いんじゃないかなと思いますが薬を飲んだので私は大丈夫です列車はもうまもなく木曽平沢という駅に着きますこの辺には基本、昔江戸時代に人々が休まるために設けられた宿場町一つごとに駅が一つ設けられていてさっきの新江川も新江川宿というところがあったしここもまたひさ平沢塾という宿場町でした 赤い屋根の家が目立ちますこれはこの地方特有の光景ですが大雪が降った時に雪を上から下ろす時屋根がどこにあるか分かるように赤く塗っているかそんな説があるそうですまあ、今でもそれが影響しているのかどうか知りませんがとりあえずそういうふうな説明を前に受けましたそして平沢の次の駅奈良井が今回の最初の目的地ですずいぶん前に1回奈良井は紹介しましたけれどもそれ以来の下車となっています奈良井とはこのように書きます奈良県の奈良です 運転手さんしか列車には乗っていませんので切符はあらかじめ買っておくかもしくは降りる時に運転手さんに払うという方法になります JR 東海の奈良ず駅ぶん古そうな木でできている駅ですがよく見ると奈良駅の開業は明治42年とありますそして駅に貼り付けられている資産表ですがこれもまた明治42年と書いてあって要するにこの建物は明治時代からずっと使っているというわけですもうこの駅ができた当時のことを知っている人が日本にほとんど生きていないのではないかというぐらい古いもの JR ではこういったものがところどころ使われていますここは日本でも大変有名な観光地の一つで駅前にも駐車場があって鉄道だけではなく車でやってくる人も多いところですこれから先が奈良井塾というエリア中央線沿いのこの辺りには昔からたくさん宿場町がありましたがその中で昔から一番栄えていたのが奈良井です 奈良塾は奈良一千軒とか呼ばれて本当に栄えていたそうでまた現在日本に保存されている宿場町の中で最も長い距離連なるところとしても知られています要するに日本の宿場町の中で一番立派だということです本当に立派な光景ですよずーっとこれが続きます奥の方へ進んでいくと軽トラックが一つ止まっていておじさんがそこで腰をかがめて水を汲んでいらっしゃいました ちょうど私に話しかけてきてああこの水は飲めるからねどうぞ飲んどいてそういうふうに言われて実は私もそんなことは知ってたんですけどもこれがその立派な水場ですもともと江戸時代から井戸の代わりにこの辺りの豊富な湧き水を地上に持ってきてそしてみんなの飲料水として使っていたようですがちゃんと検査をしているので飲んでも問題ないそうですほらほんとに美味しいんで私も実際すくって飲むことにしました木曽路つまり奈良以外にもこの辺りでは木曽福島とかにえ川とか 松にもこういういのあののかなえこのような水場がずーっと江戸時代から保存されているところそして江戸時代の雰囲気をもう一度取り戻すため復活されているところなどたくさんありますどれが昔からのものでどれが最近作ったものなのかは私にはよく分かりませんがただ少なくとも現在でも地元の人に利用されているということで歴史は江戸時代から受け継がれているからどれも本物と言っていいのかもしれませんお水を飲んだ後またさらに散策を続けます ちょっと古い建物が並んでいるという程度ではなく、本当に巨大な、ずーっと続くまあ、今の商店街みたいなそんな雰囲気ですかね、本当にすごいところですよ。この奈良井宿はもちろんただの普通に人が住んでいるお家という建物が多いのですが、それだけではなく、お土産物を売っていたり、食事ができたり、民宿として使われていたり、そういうところもたくさんあり、それぞれ一つ一つの建物をかなり楽しむことができるようになっています。 なお、習いまでのアクセスには今回、中央本線の特急あずさ号を使いましたが、まあ、それだけではなく、新宿を7時45分の中に出発するバスもありまして、バスの方が安いし、直行で来られるからいいかなと思っていたんですが、ただ、前日に調べたところ、どうも混んでいたようでした、まあ、混雑しているとちょっとウイルスのことも心配だから、今回は空いている特急列車でということにしたわけでした。 この屋根については昔からのものをそのまま使っているのではなく実は今は鉄板で補強しているんだそうですで表面にいろいろ木とかをめぐらしてありますがえ中には鉄板が入っていて強度と見栄えを両立させているものなんだそうでございますまたお家とお家の間ビチッとくっつけられていてこれは多分雪が下に落ちてこないためでしょうねだからそれぞれの建物は本当に隙間がないぐらいですが一つ一つは確かに隣とはちゃんと隔てられています そしてここ気になったお店があったんで入ってみました要やさんというところ外に向けてこんな木で作ったメニューが貼ってあり名物の五平餅が食べられるということでした多分五平餅はどこでも食べられるんじゃないかと思いますこの辺のお食事どころならすごい低い入り口ですよね頭上注意って書いてありますが、まあ、書いてなくてもここまで低いと誰しもが注意をするのでかえってぶつける人はそんなにいないんじゃないでしょうかこのぐらいの低さです、まあ、頭 1.5 個分ぐらい低いですからね 中に入って、まず写真を一枚撮らせてもらいました。本当にいい雰囲気のところ、こんな感じのところでしたよ、画像の加工とかは特にしていませんがこの時期、お客さんが少なかったですから、私一人で独占することができて本当に幸せな思いをしました天井が高くまた上から吊るされて、囲炉裏などもありますこの建物について調べてみましたが、江戸時代に建てられたものではなく、明治になってからのものだそうです。ただ明治のかなり初めの頃のようですけど そうすると、あ奈良井として使われていた時の建物ではないのかなという気もするんですが、しかし、奈良井というあの江戸幕府の制度は江戸時代が終わったからなくなってしまいましたが、その後もこの辺に中央本線ができたのは明治の中頃を過ぎてからだったので、この建物はここが実際に人々の休みどころとして活躍していたその時期を経験しているはずです。奥にやかんがストーブで炙られていますが、その左側。 これが我が我家の大切にしているものですいいですよね、こういうものがあるおうち。いや、立派な重箱。これ、ボタンですかねたぶんそうだと思うんですけど、立派な金箔が貼ってあって、まさに家宝というやつです。奥ではお湯がぐつぐつ沸いています。これは別に昔ながらの風景ということはないと思いますが、東京に住んでいるとあまり見ることのないものです。この奥へ行って、トイレも貸してもらいました。そして、料理を出していただきました。これが五平餅。 ご平餅の名前の由来は私は知ってるのでちょっと忘れてしまいましたけどもともかくこういう餅、えー、米で作ったような、えー、ちょっとご飯っぽい半分おにぎり半分お餅みたいなやつが出てきますこれね正直言って食べてると飽きるんですよとてもね、えー、3個はねちょっと全部続けて食べるには飽きるところがこのお店大変親切なことにこれこんな安くてね550円だったと思うんですけどそれでこの漬物まで出してもらって漬物とそれからほうれん草とベーコンの炒め物みたいなのが出てききまましたのででで最後まで飽きずに食べることができました ちなみに表面に塗ってありますのはこれエゴマと言いますが、えー、独特の雰囲気の食べ物ですこういう五平餅を食べるもよしそれから他に確かうどんとかいろんな料理があったと思いますんで結構ここの奈良宿は食事どころには困らないと思いますからそれっぽい雰囲気のお店で内装と食事を両方で楽しむいいことなんじゃないですかこんなに安い値段 で, でいいのかなと思いながらお店を後にしましたそのハス向かいには伊勢屋さんという旅館があります ここは2食付き1万円で泊まれるまたずいぶん安いところなんですがもともと江戸時代には問屋として使われていたらしいんですけどもそれ以外に脇本陣として隣人に使われることがあったようです脇本陣というのは大名のお付きの人が泊まる宿でほ、まあ、他に本陣という大名そのものが泊まる宿公設の、えー、国の施設がありまして、まあ、その2つがあることが江戸時代の宿場町の必須条件だったそうです もともとはそのお国の人が泊まるために整備されてますからねこちらが昔の本陣で今は公民館として使われているそうですそれからもう食事はしませんけれど気になる料理屋さんがありましたソースカツ丼と手作りの こんな食品サンプル、結構かわいいやつですけどねありますがなんでこんな山の中でソースカツ丼なのか全然観光省関係ないのでこんなとこまで来てカツ丼食うかと思う人もいるかもしれないですが実はあの、長野県というのはソースカツ丼が名物となっておりまして、えー、特に県南部まあここより少し東へ行った稲というところでたくさん食べられるそうです普通ねカツ丼っつったらあの煮込んで、えー、卵なんか一緒にやってるやつですけどここはカリカリのソースカツ丼私はそっちの方が好きですね じゃあある程度滞在しましてもう2時間ほど経ちますのでそろそろ帰りますがその前に少し駅の裏手を上がったところにある二百地蔵というものを見に来ましたお地蔵さんがずらーり並んでいます何だらんな並んでいるのかとこれはこの下を通っております中央本線が関係しています中央線が作られるときにその沿線にあったお地蔵さんとかそういったものが全部どかされることになってしまったんでそれでそこに二百地蔵というものを全部じゃあどかされてかわいそうだから声集めていきましょうとやったんだそうです ちなみに今、猫が写ってましたけども、他にキツネがおりました、キツネを取ろうとしたんですけどね、残念ながら取れませんでした、奈良駅に戻り、中央本線に乗って、またさっきおそばを食べた塩尻に戻ったあと、さらに松本を目指します、今度は長野県の北部へ向かうのです。 塩尻駅から乗り込んだのは特急列車信濃郷です塩尻から松本まで特急に乗るとちょっと割高なんですけどね10分とかしか乗らないのに700円ぐらい取られるんですがそこまでしても松本にちょっと急いで行った方がいいだろうと思いましたちょっとこの後のねまた別の旅館に泊まるんですが松本駅まで特急に乗れば1時間ほどブラブラ見て回る時間があるからです 1時間を用意するためだったらまあ、700円払ってもいいかなと思って今回はちょっと高めのお金を使いましたがさらにコインロッカーに荷物を入れて身軽になりちょうど贅沢な感じでしたけどねえ松本駅の前からタクシーに乗ってお城へ向かいます。 最近です、ね、どうも最近タクシーはあんまりお客さんの入りがよくないようでした、乗り場の前でずっと延々待って、お城まで短い距離で、えー、お願いしたら、ですね運転手さんも嫌、あのー、な顔はしませんでしたけど、もうちょっと見てきますかと、この細いのんそのように言われましたんで、じゃあ、あそうだなと思い、お城まで来て、運転手さんに案内してもらうことにしました。 途中、町の様子なんかもね、いろいろ教えてくれて、昔ここで大火事があったんですよとかね、えー、ここに大きなデパートがあったんですけど、なくなっちゃって、そんな話を聞きました。お城の前にはこんなふうに鯉が泳ぐお堀がありますが、私はあんまりここに鯉がたくさんいるということ以外、今まで気にしたことはなかったんですけども、あ、えー、あ、そういうふうな。運転手さんはあんまりこの水は昔はきれいじゃなかったと言っていました。今もそんなにきれいではないそうなんだけれども、 もう少ししたらこの池の下にある泥をさらって随分環境を良くするんだそうです確かにこうやって見てる時ないよなと思いますけどもでも魚それから鳥などたくさん住んでおりますお城の脇に白鳥がおります滋賀県から寄贈されたなんか彦根からもらってきた白鳥らしいんですけどもそのつがいがいたんですが両方とも死んでしまいましてただ子供たちが元気に今も名物としてここで頑張っているそうです こんなな立派な鳥が来てますがこれはまあ来ているというよりはいつもここに住んでいるというもので、えー、どっか行ってしまうということもないそうです他にどこかからやってくる鳥としてまあこんなサギなどをおりますお魚がたくさんいますからこういうものが来て食事をして帰っていくにはいいところだと思いますそれからまたカモが水の中に首を突っ込んでここもたくさんお魚が取れるんですね ししかまあここで鳥を見物してるのなぜかというと鳥しか見るものが結局なかったからです。本当はお城の中に入ってですねその様子を皆さんにご覧に入れようと思ったんですがなんとただいま新型コロナウイルスの関係でお城の中には入れないようになっていたようでした。ただお城のバックに本日のような晴れた日には綺麗なキタ、えー、ルプスが見えます。これは本当に素晴らしい。背景が一番素晴らしいお城なんじゃないかと思いますがこのお城の景色は立派です。またさっき 神奈川県内でも見ましたが、こんな桜じゃなかった間違いに梅が咲いておりまして、これもまた松本城の名物の一つ。梅とかね、あと5月ぐらいになってると、あの、藤棚があって、それが咲いたりとか、結構お城の周りにはいろんなお花が植えられているのでした。といろいろ見て回ったところで、個人タクシーの運転手さんも、ずいぶんメーターが上がって満足したようでした。私も帰りのタクシー乗れないと困りますからね、助かりました。タクシー代で結構お金を使いましたが、これ。 金券ショップの前で降ろしてもらいましてここから先長野市内まで向かうにあたって特急列車にもう一度乗りますがここで割引き切符を購入しておきました新種品野料金回数券というやつですが松本から長野まで1180円ぐらいするんですけどもこれを持っていくと650円になるという随分な割安切符です 本当は、いいっぱい乗る人向けの切符なんですけどねそれをバラであの金券ショップで売ってるんで1枚でも買うことができてしまうと JR としてはそんなことをされていい気はしないだろうと思いますが、まあ、法律上も全く問題ないことなので、えー、これは乗客としてはやはり買いたくなってしまうのが実際のところです。改札をくぐると目の前に こんんなお土産屋さんがありまして松本駅のね改札の中のこのお土産屋さん結構品数が多くて私は好きなんですよこれおやきなどを購入しましたそして1時間後に日中品物が到着お城見に行って帰ってくるぐらいだったらば歩いても間に合うんじゃないかと思いがちですけども1時間では厳しいです松本城は駅から 1. 何キロか離れていますからねそしてここからはもう一度北アルプスを眺めながらの旅となります 残念ながら反対側から太陽が差し込んでいますからちょっと景色が見づらくなっていますがそれでもこの大きな川とその後ろにそびえる北アルプス大変素晴らしい眺めですあの山の手前の辺りは長野県安曇野市といいまして、えー、わさびをさっきも紹介しましたが有名なわさびの産地でありでまたそれ以外にも長野県らしい涼やかな景色が楽しめる場所として知られていますもうちょっと北の方まで行くと長野オリンピックなどもやりましたスキー場などがたくさんあります白馬村の方に至ります この列車はしかしそっちの方へ向かうわけではなくて、ここから大きく右へ曲がって長野市の方面へ向かいます。さっき松本駅で買いましたのが左側がお焼き。駅でいつでも温かいものを売っています。そう簡単には売り切れないようです。それからお隣のこれは今紹介しました安曇野の、酪農をやってるんですね。あんまりよく知らなかったですが、そこの牛のあれで作った、えー、ヨーグルトプリンということです。ヨーグルトプリンとはどんな味がするのやら、食べてみました。これね、 だからあのヨーグレットってお菓子あるじゃないですかあれみたいな味がしましたねでそれも面白かったんですけどあの随分ブルブル揺れるもんですからあ特急信濃号とはこんなに揺れる列車であったかと改めて確認するのには随分いいものになりました味はとても美味しかったし信濃号からの景色も素晴らしかったからこの時揺れはそんなに気にならなかったですけどね 山道を走っているときは、まあ、結構ガタガタ揺れたりしますがトンネルの中を走っているときはビューッとこれもこれでかなり速く感じるものです車内では栗あんしるこ栗で作ったおしるこの広告が出ておりましたこれも明日食べようと思います本当に美味しいですよこれはほっぺで落ちるほど美味しいまた進行方向左側に白い山が見えますが多分あの山は新潟県の近く妙高高原とかその辺ですかね まあ、それはちらっとしか見えませんが信濃号では進行方向のこの場合長野駅で右側にぜひとも見ておかなければならない景色がありますからこれを紹介します何度紹介してもまあ足りないかと思います日本三大車窓の中の一つとも言われております列車の中から見るのに素晴らしい景色の一つとされている善光、えー、寺平の景色です 手前側は随分家がまばらで、まあ、田舎っぽい景色ですが奥の方までキリッと見渡せて一番奥のあたりが長野市の中心部ですここからズームアップすれば多分長野市のビル群なども見えたでしょうね長野市がある平ら禅光寺もありまして、まあ、大きな大きな平野ということで禅光寺平と呼ばれておりますこのあたりはさっき中央本線の厚さ号から見たのと同じように地形に沿ってなだらかにカーブを描きながら列車は長野市の中心部に入ることになります 到着した長野駅はこのような大変立派な造りをしていて、さすが県下第一の駅という感じですが、松本駅もまたやはり立派なので、まあ、こう落つけがたいけれど、あんまりそういうことを言うと長野市の人に怒られるのかな、長野市の方が立派だということも一応言っておきます。さて、この駅の地下には鉄道が通っていまして、長野電鉄線と言います。この長野電鉄に乗って約1時間、湯田中というところが本日の目的地です。 長野電鉄は地方の、まあ、いわゆるローカル線でして増収のためですかねこんな風に地元の農産品を売っています多分これは県民向けに売ってるんだろうと思いますけどスーパーみたいな感じですよねどれも多分すごく美味しくてしかもかなり安いんですよ残念ながら私はこういうものをあの買ってもすぐ食べられませんので買ったことはないんですがリンゴジュースなどかなり美味しいのを売っていますので観光客もそういう方にはおすすめです16時43分発の湯田中行きの特急というのがあります これは昔東京と千葉の間を走っていた JR 東日本の成田エクスプレス用の車両を中古品としてもらってきて使っているものです JR の花形車両がここでまた走ってる知らない人にこれを話すとねえー、ってこれみんなびっくりするんですけども乗っていても当時の雰囲気がそのまま伝わってきて結構いいですよ列車の名前はスノーモンキーというものに変わっています日本ルという名前ですが明日日本ルについても紹介しますのでお楽しみにお待ちください 車内は空港へ行くときに使われていたのと本当に全く同じもの立派なグリーン車用の個室などもあってこの個室は1000円で利用することができます追加料金の1000円はまあ高いっちゃ高いのかもしれませんがしかし JR 時代には2000円とか3000円とか取っていた設備ですから随分それに比べれば安いものですそこから素晴らしい長野県の景色を楽しむことができます立派な山がたくさん並びます そして長野県は日本で第2番目のりんごの産地ということですが今は残念ながら冬で枯れてしまっておりますけれどもこのようにずらーりとりんごの木が並ぶ様は圧巻です素晴らしい景色を楽しんでいれば1時間もあっという間です今日乗った鉄道から眺めた景色はどれも本当に素晴らしいものでしたこのコースはぜひこのまま真似していただきたいと思います到着しましたここが終点の湯田中駅繁栄と書いてあって実に温泉地らしい光景です 身近の2番目の西風荘という旅館に本日は泊まることになっています。 スステルスマーケティングになりたくないんで一応言っておきますが本日はこのフ風草さんにお呼びいただきましたあの前からですね、えー、このスーツ旅行チャンネルであの撮影ぜひしてほしいという旅館さんをあの探しておりまして、えー、呼んでいただけたら取りに行くということ で,、まあでまあ、もしよければ向こうからあの宿泊代をタダにしてもらえるということだったんですが今回呼んでもらって、えー、タダで止めさせてもらってますけども、まあ、ただのそれ以上のことは、ね、特に あ, のありませんのであの向こうに配慮した発言とかも特にしないつもりですからその点は皆さんもご安心ください 大変温泉地の雰囲気あふれるお土産屋さんなどががりますが駅から歩いて5分ぐらいのところですかねあここが西風則そんなに大きい旅館じゃないのかなと正面玄関を見て思いました立派な松の木などがあるから歴史を感じさせますけどねまあ明治大正か、うん、多分新しくても戦前の建物だろうなぁと思いながら入りましたが後で聞いたらば明治20年代だったかなそれぐらいに建てられた建物なんだそうです そしてこれはずいぶん小さい建物なのかなと思いましたがこれはねあの結構長方形の建物で長方形の短辺を私は見ていたようですかなり奥行きのある建物だったのでしたですから結構大きな旅館でした正面からの見た目では分からない不思議さこの階段を上りますがこの階段のね、この具合があの全部リニューアルされてますからぱっと見 う, うわー古いところだなとは感じないんですけどもあーこれは確かに明治の建物なんだなって分かるような作りをしていましたよ 階段を上がっていったところにタイル張りの洗面台がありましたが、こういうのがいいですね。これは随分雰囲気のあるところだで。部屋に入れていただきましたが、あら、いい部屋だけど、あれ布団がないじゃないかと思いました。布団はどこかにね敷くような場所があるはずなんですが、これらはどこにも布団を敷くことができません。なんとかなり大きい部屋を用意していただいたようです。一番大きいところでした。ここにお茶セットなどがあります。これ、おまんじゅう。 温泉饅頭まあこれは旅館に必ず行くと出てくるお菓子ですけどもこっちが寝室ですがすごい広いですね本当に古い建物なので二つとして同じ部屋がないんだそうですだから部屋によっていろいろ料金が違うそうで、まあ、安いと一泊二食付き1万2000円ぐらいからということでしたこたつなどが装備されているところでまあ入ろうかと思ったんですがこの日はそんなに実は寒くなかったなんなら松本市内二十何度とかありましたから、ね、もう暑いぐらいだったんで トタツにはまだ入らず久々にテレビをつけてのんびり眺めるなどしました旅館でぜひやりたいことですテレビってもはや私にとっては日に事情になっちゃってますからねさてこの旅館についてはこの次の動画以降でえ紹介します今回の動画は3部作程度に分かれる予定ですお楽しみくださいありがとうございました